はい、会場の皆さんこんにちは伊豆は伊藤市よりズズズイとやってまいりました天音と申しますどうぞよろしくお願いしますどほっおどり子ちゃん準備大丈夫かなよろしいですか踊り子構え雷鳴を響かせ。 大地を揺らす四つの竜がここ爽火に迷う滑目せよ天音、ね、竜神の舞いいぞ スススイイよしいしょ。 よいしょ 会場の皆様に感謝の気持ちを込めて礼、礼 あ, ありがとうございました。